こういうことを平気でやるから、絶対に外国人参政権を認めてはいけないと思ってしまうんですよね。どうも、政治いろいろの学部です。ちょっと信じられないニュースが入ってきました。連合ニュースの記事を引用します。アメリカ・カリフォルニア州議会下院は23日。 毎年11月22日を、同州のキムチの日と定める決議案を可決した。韓国農水産食品流通公社のロサンゼルス社が伝えた。決議案は、韓国系のチェ・ソクホ同州下院議員が発議したもので、韓国がキムチの総主国であることを明記するとともに、キムチの歴史や健康食品としての優秀性を伝える内容になっている。 アメリカでのキムチの日制定はカリフォルニア州が初めて。キムチの日の11月22日は、白菜や大根などの主材料と塩や薬味野菜、塩辛をはじめとする多彩な材料の一つ一つ、11月が合わさり、22の効能を生むという意味を持つ。韓国政府は昨年、キムチ産業の振興 キムチ文化の継承と発展を目指し、11月22日を法定記念日のキムチの日に制定した。チェ議員は、韓国人、韓国系が最も多く暮らすカリフォルニアでも、韓国政府と足並みを揃え、キムチの日を記念するという趣旨で決議案を発議したと述べ、決議案にはキムチの起源が地獄にあるとする中国の主張を正し、キムチが 韓国の代表食品であることをアメリカに伝える内容が盛り込まれていると説明した。とのことです。かつてアメリカは人種のルツボと言われていましたが、最近では人種のサラダボールと言われているらしいですね。ルツボとは英語で言うと、メルティングポット。平たく言えば溶けて混ざり合う状態を言います。これに対してサラダボールとは、 それぞれの野菜は混ざり合っておらず、すなわち人種は混ざり合っておらず、人種ごとに住み分けをしているという意味ですね。うまいことを言うなぁと感心してしまいますね。このサラダボールを如実に実行しているのが、いわゆる韓国系議員というわけですね。記事は、アメリカでのキム・ジの非制定はカリフォルニア州が初めてと伝えていますが、当たり前ですよね。 キムチとアメリカ文化なんか何の関係もありません。例えばアメリカがハンバーガーの日を定めたり、日本が蕎麦の日などを定めたりするのであればまだ理解できます。アメリカの食文化に何の関係もないキムチの日を堂々と発議する。しかもアメリカの衆議会議員でありながらです。このチェ速報という議員のズーズーしさ、厚かましさはちょっと信じられないレベルです。 アメリカの市民権を得ていながら、アメリカという国と溶けて混ざり合うことを一切せず、あくまでも韓国人として住み分けている。まさしくサラダボールですね。この決議案を可決してしまうカリフォルニア州議会もどうかと思いますけどね。すでに韓国籍を離れ、アメリカ国籍になっており、議員という言ってみれば アメリカ国民の代表という重責を担う立場であるにもかかわらず、アメリカという国の国益に何一つ関係ない、キムチの日制定などという決議案を提出したチェ・ソコホ議員。愚劣と呼んでもまだ飽き足りないくらいです。しかもこのチェ・ソコホ議員のキムチの日制定決議案にはもう一つ卑怯極まりない目的が含まれているんです。記事の最後の部分がそれに当たります。 決議案にはキムチの起源が自国にあるとする中国の主張を正し、キムチが韓国の代表食品であることをアメリカに伝える内容が盛り込まれていると説明した。この部分ですね。キムチの元祖はパワツァイであると中国が主張しているということについては当チャンネルでも以前にお伝えしました。中国の主張には頷ける点が多々ありました。そもそも キムチの主材料である白菜は、英語名、チャイニーズキャベツですし、野菜をつけて発酵させるという処方は、古来より世界各地で行われていました。キムチ作りに欠かせない唐辛子も、もともと朝鮮半島には存在していませんからね。チェ・ソクホ議員の卑怯を極まりない目的とは、キムチの創始国は韓国である、ということをアメリカに正しく伝えるという部分です。 かつて、パククネ元大統領が頻繁に行っており、世界中の品縮を買った告げ口外交と何一つ変わっていません。まあ、パククネ元大統領のは告げ口というより、ただの悪口だったんですけどね。自信があるのであれば、自分で堂々と中国に論戦を挑めばいいのです。中国の言うことを一つ一つ検証し、ここが事実と違う、 冷静に指摘をすればいいのです。韓国人は基本的に事実をありのまま見るという能力が著しく欠如している人々ですので、指摘するということができず、常に盲言だと、それこそ盲言で反論するしかできない人たちですが、だからといってアメリカに正しく伝えるとは何なのでしょうか。自分で努力することは一切できず、常に他力本願、 時代主義の典型です。こういうことしかできないから、いつまで経っても何の成長もできない民族なんでしょうね。韓国のメーラーデーモン教授こと、ソギョンドク教授が以前、軍艦島は地獄島という嘘800の意見広告をニューヨークタイムズスクエアの電光掲示板に出したことがありましたが、このチェ・ソクホ議員のキムチの日制定決議案は、これと同じレベルの愚行です。 ちなみに、蘇玄徳教授の意見広告は、映っている人物も朝鮮人ではなく日本人、場所も軍艦島ではなく、筑砲の炭鉱であることが後にわかり、韓国人は、自実かどうかの判断すらできないということを、よりつに表す結果となってしまいましたがね。今、外国人参政権の実現を、声高に叫んでいる人たちに改めて問うてみたいです。 外国人参政権を認めるということは、このチェ・ソコホ議員のような悪意しか持っていない元外国人の日本人議員を大量に生み出す危険性があるということについてどう考えているんでしょうかそして前回の動画でお伝えした慰安婦関連団体名誉毀損禁止法のような悪法を可決されたらどうするつもりなのでしょうかそんなことにはならないという回答は通じないと思います。 現に、すでにアメリカでは、チェ・ソコホという悪意しか持っておらず、アメリカの国益のために働かない議員によって、キムチの日などというわけのわからない日が制定されてしまっているんです。日本の政治家であれば、まず日本の国益を第一に考えて当然ですし、そうあるべきです。日本の国益は置いといて、自分の祖国の国益を最優先する日本人議員が、 大量に生まれてしまったら一体どうする気でしょうかそんなことにはならないという納得できる論理が出てこない限り当チャンネルは外国人参政権には絶対反対です。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。他にも動画がありますのでぜひご覧ください。